本当におだわり楽しいですありがとうございます開催してくださった皆様見に来てくださった皆様本当にありがとうございますえこんな大変な時よさこの原点いいよさこいこれになるように鳴る子を鳴らし鳴子を払って私たちにも皆様にも明るい明日が来るように頑張って踊らさせていただきますので応援のほどよろしくお願いいたします よろしくお願いします。それでは回ります。スプラッシュモンキーズ、いぶき、チームの思いは一つ。この演武、メンバーメル。 我らが示すは歓喜の神楽さあ先ほどへ。 天気丸々、牛などさあさあさあさあ、踊れ踊れ、節句のなしが天才一流、このひととき。えー ありがとうございましたスプラッシュオンキーズの皆さんでした、えー、続きまして